お、すごい。ほら、のじゃあ、スタートをつかめたおお、<笑>ンチータン、ショタン、ビンチョタン、オン、チョタン、をーケ スライダックで銅線を巻きつけ て, つけて、うんはい、もう電気流れてるよおーもうだ流れてるあれ綺麗ね。はいいいよ行こ、はいこそやせーのこれがおこれ二人の元気の菅さ、を見るの最後だったりして こ, これで死ぬのあらめっちゃ恋癖だねフィント合わないって言ってんのにもうちょっと上手く合わせてよ こ, ここ固定できるんだけどじゃあいいよフィント、うんよし ほら、ほ落としてない結構。なんかもうブーンってっ。うわ、ん、い<笑>。あ、今の も, もう一回見たいなって、えー。おお、すごい。横側俺がなんか側面ないからいい感じかな、うんうん。あ、そうそう。そうそうそう。それは先に気を付けよおったな。なんか側面同士だともう結構。はい、スターウォーズ。 お、すごい。ほらそのうちショートポールで、うん。なんか調子に乗ってさ。怖<笑>い。分かった。ですじゃあもうそれはしとくいや、まだいきますよ。こっちょっとつかめた<笑>おっ。なんか多くさせるといいかな。事故が起こる前にやめとくか。い や, やめますよ、えー、<笑>ビビびビビび。<笑>楽しくなっちゃって。うん こっちはでやってるとこ安でするし。